テヨンディ、ご主人様、お帰りなすって、さっさっ、奥の方にズズズイーとおすすみください。えー、ええー、わかっておりやす、わかっておりやす。なめろうご主人様が求めてるのは、これでやいしょ。メニューでございます。して、メニューはお決まりで。もやもやオムライスと、俺あっはっは、ご主人様、冗談はいけねえ。 もよもよオムライスすぐに愛情込めて作ってくらちょっと待っててくれやヘイ<音楽>お待ちどうさまモエモエオムライスだうんああ俺が絵がうまいの知ってるだろうよご主人様よ絵でも字でも何でも書いてやるさ。 んこの紫の紙に名前を書いてほしい。結婚しよう。だから冗談は。でやんで。